今回ご紹介いたしますのは、こちら、カープレイ、アンドロイドオートが搭載されているデジタルミラードライブレコーダー。私のチャンネルで扱うのも初めてのドライブレコーダーがあるんですが、こちらのご紹介を本日はいたします。車にオーディオはつけたくないんだけれども、カーナビが欲しいという方にとっては非常に画期的なドライブレコーダーになると思いますので、 興味のある方は、ぜひ最後までご覧になってみてください。まず、こちらの機能のご紹介ということで、何と言いましても、カープレイ、Android Auto が使えるということで、見ていきたいと思います。で今、こちら画面を切り替えたんですが、Apple CarPlay、それから Android Auto、Bluetooth 音楽という、この3つの つの画面にに切りり替えるることができるようになっておりますで私は Android O とは使っていないので、まあ、今回こちらではちょっとご紹介できないんですけれども、Apple CarPlay をつなげて実際にこちらの機能を見てみたいと思います。はい、このように今、右側がドライブレコーダーの画面、左側が CarPlay の画面に今、 切り替えをしたんですけれどもこのように、車にオーディオをつけたくないんだけれども、カープレイは最低限使いたいよという方いらっしゃると思います。私もそういった車に乗ってるのですごくよくわかるんですけれども、これはミラーにこういったマップの画面がモニタリングすることができたり、また音楽なんかも ちょっとししたた音楽でしたら、このような形で聞くことができます。でさらに、このデジタルミラー自体は、スピーカーも内蔵されているので、車にスピーカーが付いてなかったとしても、このデジタルミラーで音楽を聴くということももちろんできるようになっています。なので、実は、 あるようでなかったデジタルミラードライブレコーダーと言ってもいいんではないかというぐらい非常にこのデジタルミラーというのは車によってはすごく画期的な仕様のミラーになってくるんではないかなと思います。ちなみに今これ半分デジタルミラーで半分カープレイなんですけれどもまあこのように デジタルミラー全体を映すこともできます。で、こうしていただきますと、前と後ろと、前、後ろ。で、もちろんこのように、高さの調整というのもできます。で、ここを押していただくと、またカープレイという画面に開くことができます。で、さらに、これ今、Apple CarPlay ということになってますけれども、これ自体を全画面設定することもできます。 で今カープレイ切ったんですけれども、ここのモードがありまして、全画面モード。これちょっと字違いますけれども、これプロトタイプなので、製品化されると、されるモデルはちゃんとした形になると思うんですが、ここを押していただくことで、表示モードを変えることができます。でハーフスクリーンって今やりましたけれども、全画面モード、ハーフスクリーンということで、切り替えができるようになっています。で、もう一度、こちらを今度全画面スクリーンで見てみたいと思います。 はい。そうしますと、今、まあ、こちら、今度は全画面スクリーンということなんですけれども、まあ、こういった形で全画面で使うということも可能ということなので、非常に使い勝手がいいデジタルミラードライブレコーダーになります。で、ここを押していただければ、ドライブレコーダーの画面になりますし、ここを押していただければ、 カープレイの画面にまた戻ると。で、ここを押していただければ、こういった形で切り替えができる。まあ、そういった機能が備わっている非常に画期的なデジタルミラードライブレコーダーになります。で、こちら、カープレイとして使えるということなわけなんですけれども、これ、カープレイをただ単に表示するだけの機能だけではなくて、しっかりと 音の出し方に関しても考えられて作られています。その一つがこちらです。ここになるんですけれども、FM 受信ということで、FM トランスミッターを使って音を出すという装備がついています。それをご紹介していこうと思います。で、これこのように 88MHz ということで出てるんですけれども、それを 車のチューナーナとと同じ周波数に合わせてみたいと思い思ます今、ザーって音がすると思うんですけど、で、この FM スイッチを入れます。はい、そうすると止まります。今何も再生してないので、無音の状態なわけなんですけれど、この状態で戻っていただいて、カープレイに設定して、例えば何か音楽を聴きたいという時があると思うわけなんですけれども、 こんな感じで FM トランスミッターを使って音楽を流すと、車に備え付けられているスピーカーからまあ音の出力ができて、ワイヤレスで接続ができると、まあいいことなので、まあこちらが一番実用性の高い使い方になるかなと思いますで。FM トランスミッターの出力についてのご紹介したんですけど、実はもう一つ出力のさせ方が、このデジタルミラードラレコにはあります。 で、今、こちら、ドラレコの上なんですが、これが USB-C。これ電源になります。で、こちらがリアカメラの配線。で、ここが SD カードのスロット。で、こちらが AUX の端子になってまして、今、外部スピーカーにつなげてるんですけれども、まあ、こういったポーダブルの Bluetooth スピーカー。で、これ、後ろに AUX の入力の端子がついてるんで、まあ、こういったものだったら、 接続できます。まあ、こういったつなげ方も可能と、まあ、いうことになりますので、Apple CarPlay の機能を持っていて、マップを見るだけの機能だけではなくて、しっかりとこういったオーディオを聴くということにおいて、音を出力する機能というのが2つついているということになります。 ここまでがこのデジタルミラードラレコの Apple CarPlay の機能についてのご紹介でした。で、次に、これ、ドライブレコーダーになっておりますので、ドライブレコーダーとしての機能はどうなのかっていうことがすごく気になると思いますので、そちらをご紹介していきたいと思います。で、こちらがドライブレコーダーの画面になります。で先ほども何度もご紹介した通りで、このように分割表示ができて、かつ、このように、 高さ調整ができます。こちらも高さ調整ができるようになっています。で、さらに、こちらにファイル、フロントリアファイル。こちらは、後ほどご紹介するんですけれども、ファイルを再生するということもできます。で、ここは音声のオンオフ設定だったり、ここはファイルのロックの オオンオフで、ここは録音のオンオフという機能がついています。で、ここを押していただきますと、ドライブレコーダーの設定画面が出てくるんですけれども、これ解像度としては 2K、フロントが 2K で、リアが 1080p、もしくは 1080p、1080p という選択ができます。録画音声のオンオフの切り替えがついていたり、 画面の共造。時間の設定もあるんですが、これはまあカープレイついてますんで、自動的に時間の方は設定してくれます。で、リバースコントロールっていうのもついていまして、で、こちらの方はガイドラインがついた仕様になっておりまして、まあ、ガイドラインのこう調整をここでできるようになっています。でスクリーン保護ということで、まあ、これ、スクリーンのこのオンオフ調整をしてくれる機能がついております。 あとは音声コマンドもついているのと、それから言語設定、メモリー情報、今ちょっとメモリー入れてないので0なんですけれども、で、フォーマット初期化バージョンといった、まあこういった機能というのがついています。で、こちらの収録動画を次にご紹介をしていきたいと思います。はい。で、こちらが収録動画になるんですけれども、やはりドライブレコーダーとして一番求められるのは、 夜になると思います。夜の事故が、もし夜事故が起きた時に状況証拠として動画を抑えることができるのかというのが重要になってくると思うので、まずは夜の動画からご紹介していこうと思います。でまずは前からになります、はいで。今こちらが夜の走行動画となります。で今これカメラが今ここにあって、 で、このデジタミラードライブレコーダーは、右にカメラじゃなくて左にカメラがついている仕様のものになっておりまして、まあ、今回私も扱うのは初めてなんですけれども、ちょっとこの辺が邪魔になってしまっているのは、ご容赦願いたいんですけれども、まあ、夜のこの走行している状況であっても、非常に明るいです、全体的に。で、なおかつ、高画質で、高精細。で、これは 2K 相当になっていますので、非常にく っきりと鮮明に動画の収録というのができているかと思いますので、ここ周り の, この状況証拠という意味においては、もう必要十分な画質を兼ね備えているドライブレコーダーとなっているんではないかなということがまず言えるかと思います。で次に、後ろになります。 で、こちらも先ほどと同じところを走ったところになるんですけれども、リアに関しては 1080p フル HD 相当になります。で、こちらも夜の状況で、かつ、このボクシーは、後ろはスモークガラス仕様になっているので、本来でしたら通常よりも暗くなるはずなんですけれども、それでもくっきりと高精細で、 周りの状況も非常に明るく捉えておりますし、状況証拠という意味においては、リアのカメラも十分な画質を有しているのではないかなと思います。もう一つ違う場面のシーンをお見せしたいと思います。 でこのように今、後ろのシーンなんですけれども、まあ、この横にハイエース止まってますが、十分ナンバープレートもまあ止まっている状況下でしたら見ることがまあできるぐらいのまあ解像度をまあ有しているということで、まあ、通常のフル HD 相当のドライブレコーダーと、フォームね機能に関しては、性能に関してはまあ大きく変わらない仕様になっていると。 いうことが言えるかと思います。続いて、昼間の収録動画なんですが、こちらです。はい、こちらが昼間の収録動画になるんですけれども、少しこうカメラが上に向いてて申し訳ないんですが、まあ、前に車、NV350 止まってますけれども、ナンバープレートもしっかりと認識できるのがお分かりいただけるかと思います。夜も明るかったんですけども、まあ、昼間も非常に明るくて、 かつ明るすぎて白飛びがあるような感じではなくてくっきりと明るく高画質で高精細になっているのがお分かりいただけるんではないかと思います。続きましてこちらがリアの収録動画になります。リアも同様で夜も非常に明るかったんですけれども昼間白光りしているような 見にくい感じというのは全くなくて、全体的に鮮明で、で、かつ高画質で高精細。で今、後ろに車が止まっておりますけれども、車のナンバープレートもしっかりと認識できるだけの情報状況証拠をしっかりと収録できる機能性を持ったカメラになっているということがお分かりいただけるんではないかなと思います。はい。ということで、今回はこちらなんですが、 ワイヤレスカープレイアンドロイドオート搭載の12インチのデジタルミラードライブレコーダー。こちらのご紹介を今回いたしました。最後に私の所感を述べさせていただきます。まず、こちらなんですが、オーディオがついてない車、また、オーディオをつけたくない車に非常にぴったりな1台ってない、1台になるんではないかなと思いました。私も旧車に乗ってるんですけれども、この カープレイを使 い, 使いたいがゆえに、オーディオをつけてたというのがあるんで、少なくともこのナビだけはなんとか見れるようにしたいなっていうところがあったんですけれども、これをつけることによって、まあ、ミラーとして、ミラーとしての機能を持ちつつ、ドライブレコーダーが入り、で、こちら、ナビゲーションとしての機能もつけられる。また、 音楽を聴くことも可能であるということで、もうこれはものすごく画期的なドライブレコーダーになるんではないかなということをまずすごく感じたところになります。で、二つ目なんですけれども、まあ、ドライブレコーダーとしてのこの機能というものは非常に、まあ、通常のデジタルミラードライブレコーダーとも遜色ないほどの 高解像度を有しているドライブレコーダーだということをご紹介したんですが、こちら、私のこのプロトタイプモデルに関しては、駐車監視の機能を試せなかったんで、どうなのかなというのがすごく気になるところになります。まあ、駐車監視自体は単なる衝撃検知だけなのか、 衝撃検知プラス胴体検知が入っているものもありますし、衝撃検知プラスタイムラプス、またはタイムラプスのみという設定のものがあったりするんですけれども、まあ、デジタルミラードライブレコーダーですと、基本的には衝撃検知のみのものが多かったりするわけなんですが、まあ、こちらのドライブレコーダーがまあ駐車監視という観点で使うときにどこまでの機能を持っているのかと、まあ、いうところが、私自身も今回この ドライブレコーダーで検証できなかったので、そこが少し気になるところになってくるかなと思います。はい。まあ、いずれにしましても、ワイヤレスカープレイ、それから Android a オートが使えるデジタルミラードライブレコーダーということで、非常に興味深い一台と思いますので、まあ、こちらの詳細なんですけれども、現在グリーンファンディングの方で支援の方を募っておりますので、興味のある方は、ぜひ概要欄の方を